それれについてはどう思われますかまた待機児童問題に対して都としてできる保育行政を何かお考えですかそうですね学童クラブに関しては、まあ、江戸川区は「すくすくスクール」とセットという形で進んできているんだと思います最近はあのちょっと時間も延長になったんでしょうかというふうに聞いています。しかしかながら、まあ、区がら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 ほとんど役に立たないといいとうに思っていますなぜかというとダムというのは、まあ、大きな樽のようなものなんですけれどもバケツのようなものなんですがその中で通常ためておかなきゃいけない水っていうのがありましてその貯水量に合わせて放水する量とか調節しなきゃいけないんですねところが一番貯水しなければいけない夏活水の時期に水は多くたまっているわけです。そその時期にやっぱり洪水は起こるるんですそうすうと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 まあ、の線量計の設置がまあ何か所かあるということなんですがまあ都立公園であるとかまあ新宿のまあ今まであったとこ所に設置されているんですけれどもまあそれだけでは不十分だというえお声があることは承知しています。であの私が思うにやはり皆さんの安全安心